小道具第2弾はナナイイイフフでですすスライド用のナイフですねそもそもナイフをブルースマンたちがどれぐらい使ってたかという疑問はありますけどまあロバートに関しては前述の通り複数の人間から使っていたのは間違いないと。 という証言は得られているとのことですけどあのまあどれボトルボトルに比べて割合はどれぐらいだったのかとかどの曲で使っているのかなんてことははっきりはしませんけど多少 音, 音質に違いがあって。 あることからもう役割ももう少し。違ってきていると思います。ボトルの方は。割と一本二本。の。少なめの弦を。ずっと。鋭く。強く。大きな音で。鳴らすのに適していると思います。 この硬い素材でこう一点ですからねそのその一点を使ってるから鋭さがありますしまあ他の指が自由になるのでコードを押さえたりとかできるんであの。 ユーザーザ数も多いといとうか同じ一人のブルースマンの中でも両方使う人なら頻度はこっちの方が高いわけです基本的には。それでナイフの方はこの長さが約束されてるというのもあってこのお割と多くの弦を わっとにぎやかしのように鳴らすのに特に適していると思いますあのここの低面がこうあの研ぎ方などによってこうカーブがついているんでそれほど安定していないんですよ。それほど安定して しれない上にこの弾く時の角度の突きをでピッチが不安定になりがちでそういうことも含めてあの雑味となってそれがあのナイフの魅力につながっていると思いますね軽割と軽い音でそういう。 あの制御しきれないいい部分が魅力になっていると思いますこのナイフを最初どういうナイフ使ってるのかなと思ってインディアンナイフっていうんですかねあの肉を切るのにアメリカで割と使われてきたという。 平べったいナイフがあるんですけどそれがこ平たいからスライドに向いているんじゃないかなと思ってこっちにあの帰ってきた時にオークションで買ったことあるんですけど結構高かったんですけどその時はまだお金あったんですけどそれはちょっと大きすぎて意外と使えなかったですね。 その後いろいろ考えてで結局たどり着いたのがこの電光ナイフです電光ナイフというのはあの工員さんがあのいろいろ作業するのを使うんですけど例えば銅線を剥いたりするの今はストリッパーとかありますけどそういう作業用に こう使われている工具の一種という一種ですまあ結構廃れてきてるらしいですねあの木製のもの自体もあのプラスチックというかああいう樹脂のものにとって代わられてるみたいでまあそっちの使い心地は試してないですけどこれは結構 木の部分も私は使うんですよ。それでそれでも割と劣化せずにこの結構こう曲がっ使って削れてしまってますけど。 これは柔らかい木だともう巻き弦とかをこうゴシゴシやるせいでもう一発で削れちゃうでしょうけどかなり何年も使ってもうこの程度で済んでいる と, いうとも言えると思いますねこっちの麺は使ってないんで錆びてますこっちは麺は綺麗にピカピカですけどこのような 角度が研 い,、ね、いだあの初めからこうこういうなな斜めってるというかそういうそうなのか研いだ研いだとがれたせいなのかちょっと私わからないんですけどこれは電報ナイフは 1,000 円から700円で手に入るような。 千円、七百円、千円、千四百円くらい前ですかね。安価なものなんですけど、私はこれは、中古オークションで、なんか釣り道具とかに使っているというやつを落としたんですけど、まあ、すごくしっくりきて、感謝の手紙を。 出したりした記憶がありますけどあのポケットナイフ系で折りたたみできるものなんですけどそういうポケットナイフというものを考えたらあの当時の黒人たちが使ってたものと。 電光ナイフ使ってるわけないですけどあの似たような系統のものを使っていた可能性はあると思いますね。これはまあ日本だと銃刀法違反とかありますんであのこの刃ナイフを持ちだ外で持ち歩くことは難しいのでここの刃の部分をバカにして業者に頼むか自分でやるのかバカにして。 しないと使えないかもしれないですね。あの外ではなで、私はこの絵の部分とこっちの刃の部分とあとこの背の部分を使います。 もともとこうまっすぐ垂直に当てるだけではなくこのもピッチが揃えるために少しこう斜めに当てる方が綺麗な音が出るんですけどこの。 削っているせいでさらに斜めにやる必要が私はありますね。普通はこの背面を向けてこうプレイするみたいなんですけど私はこうこれここのカクカクしてる部分が蒔弦とかにザラザラ言い過ぎて雑味が強すぎるというか。 それで、こっちの方が使いいいなという結論に達しましたね。まあ、普通、普通はこっちを、こっちで弾くものなんですかね。あのだから、こういうふうな弾き方になるかもしれないですけど、まあ、まあ、あの、ナイフプレーに普通も何も、普通も基本もありゃしませんけどねあの、自分が考えたやり方でやればいいものだと思ってます。で この面もロバートはこうあのコードチェンジの直前に弾く部分とかはなんか性格が違うというかそういう音が少し違うような気がしてそういう要所要所なんかはこっちの木の部分を使って変化トーンに変化が出たらなと思ってやってます。 この背面も特別、特別なときに、あの、特別クリアで大きな音が必要なときに使います。こ垂直に、ちょ、立てて、ナイフを立てて使うことがあります。まあ、こんなふうにして、私は電光ナイフを使っているという。うん 話でした。ではまた。